参りましょう<笑>ラスク窓栃木<笑>広げ。 はい、というわけ で, 広 vs 土地でしたやっぱ2人ともやっぱねおとりとクリエイティブにすげえ突出してる2人だからそこのやり合いがやっぱ面白いね、まあ、クリエイティブのところはやっぱお互いの自己表現を見せつけ合うっていうところで、まあ、見る側としてはまあすらすると面白いんだけどやっぱ音取りのぶつけ合いこれがやっぱ一番光ったバトルじゃないかな ヒロケの1ターン目でヒロケはめちゃめちゃ音を取った後に一回止まってこうヘッドホンつけてるのを外して渡すっていう、うん、お前もこの音聞けよなって<笑>、ね、何十ゅう圧のかけ方やっていなんですけどね見たことないジェスチャーだよねそ、うんまあ、そもそも、りにトップ 2人なのであのバトルを見てて音に対して気持ち悪い部分が絶対にない、うんうん、基本的に見てて気持ちいいが大前提にある上で、うん、そこに、まあ、いろんなクリエイティビティーのあふれるムーブが乗 っ, ってる感じなんで見応えは超ありますよ ね,、うん、ねあとなんかまあムーブ中に見せたいものがはっきりしてる感じがすごいあるというか、うんまあ、そもそも2人ともすごいあの身体操作が多分めっちゃうまくて、うん、だから一つ一つのムーブが綺麗なんですけど、うん それによってよりムーブに目が集中していくというか何、うん、ていうの変に技術とかクリエイティビティを求めようとすると、うん、ちょっと変なシルエットになったりやったりとか、うん、なんか違和感のある体に違和感のあるような見た目になる瞬間とかが生まれたりしがちかなっていうところはと思うんですけど、うん、その辺りのコントロールも超うまいなと思ってて、うん、引き算がうまい。 そうってなくらいのバトルでした。最高でしたー